先日、インスタグラムで質問箱を受け付けました。たくさんの方が気になる部位があるんですが、ほとんどの方の原因が腹部の筋力の低下なんです。体の中心は腹部にあります。ここが弱ってしまうと、どうしても体型が崩れて、ちゃんと痩せれません。今回の動画は、1年前に載したデッドバグというメニューなんですが、このメニューを続けてきた方が、すごくたくさん効果が得られています。 中にも身長が3センチ伸びて体重9キロ減ったという方もいました今回は応用編としてかえらしデッドバグを行っていきましょう 今回のメニューを行うことで猫背の解消反り腰下腹ぽっこり、垂れ尻足痩せができてきます男性も女性も気になる部位が改善できてきますので頑張ってみましょう今回のメニューは20秒で腹筋100回分の効果がありますなぜかというと通常腹筋は体を動かすと思いますが今回は手を動かします 手を動かすことによって体が小刻みに動きます。早く腹筋を収縮させることができるので、1秒あたり5回ぐらい手を振る目安として、20秒間100回分の効果があります。これを3セット行いますんで、1分間で300回分の腹筋効果がありますんで、一緒に頑張ってみましょう。お腹の表面の腹直筋、お腹をへこませる腹横筋、どっちも鍛えられます。腹斜筋も使えますんで、肋骨を締めたい方、 お腹が食後に出やすい方お腹にお肉がつきやすい方は一緒にやってください効果的にお腹を使うためにまず腰とお腹を伸ばして縮めますまずは寝たままで体を丸めましょうスタート腰が丸くならないと腹筋は縮みませんよねなのでまずは腰を丸める練習をしましょうできれば体を起こしてください はい、次はうつ伏せです脇の下に手をついて体を伸ばしましょうしっかり状態を、ね、伸ばします背中の筋肉がね伸びたり縮んだりしないと 猫背の解消はできないんでしっかりね伸ばしましょう OK それではデッドバグに入りますデッドバグ知らない方にもう一度解説しますデッドバグは手足を万歳したまま体を起こしますこの状態で20秒間キープするのがデッドバグです今回はスマホ持たなくていい方はここで手を振る スマホ持つ方は前で振るそして足をピンと伸ばすと足に力が入りますんでちょっと膝を曲げて足の膝を開いてかえる足を作りましょうそうすることで足の力が抜けて腹部に効きます息は止めないように長く吐きましょう3回続けていきますいきましょうスタートグーグ手を振って 回 で, す1回でもウエスマホ持ってる方は手を前に伸ばして。 ちょっとスマホがねぶれるけどねしっかり手を振って早くクックックックックックックックックあクックックックックックックックックックックックックックックック 手足の力抜いてお腹の力緩めないようにうおー、がぎったーラゲッタ入って入ってお疲れです 首と肩が、ね、少し疲れたと思うので首をしっかり、ね、伸ばしましょう、スタート。上下を向いて結構、腹筋やると、ね、首とか腰が痛いよという人もいるのでしっかり最後に、ね、ストレッチしてから終わった方が翌日楽になります。オッケー 結構ね、腕振ったんで肩もだるいと思います。肩をね、しっかりぐっと上げて、落とす。これを5回行きましょう。せーのー、1、2、3、4、5。オッケー。今度は握り拳作って、肘で丸かく感じで後ろに回していきましょう。5回。1、2、3、4、5。 はい、OK、です。やってみた人はグッドボタンとコメントで教えてください。